皆さんこんにちは緑の党の共同代表長谷川由子です私は現在31歳そして妊娠5ヶ月になります福島の原発事故は子どもたちそしてこれから生まれる子どもたちに大きく重い負の遺産を残すことになったのです今の私たちの選択が次の世代の未来を決めるのです私は脱原発を実現し 再生可能エネルギーで60万人の雇用を実現します。そして、環境税を取り入れ、エネルギー消費を抑えるとともに、雇用にかかるコストを削減します。そして何より、子供を持つことが女性にとっても男性にとってもハンディとならず、多様な働き方、生き方が選べる社会を実現します。これから生まれる命と と, ともに、 私長谷川ウィコは国政にチャレンジします。希望ある未来を共に実現しましょう。